ロコソラーレ歓喜の連覇。藤沢、私たちらしく笑顔で戦い切れた世界選手権代表に。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。岸型カーリング日本選手権最終日、2023年2月5日、北海道北見市アドビックスところカーリングホール。 女子決勝で18都市平賞五輪同メダル、22年北京五輪銀メダルのロコソラーレが SC 軽井沢区を 7-5 で下ろし、チームとしては初めての連覇を飾った。3月の世界選手権、スウェーデンの代表にも決まった。一次リーグで 15-4 と圧倒した SC 軽井沢区との再戦。 今大会はスキップの藤沢やセカンド鈴木が転ぶなどアクシデントもあった。藤沢は4日の決勝トーナメントで中部電力に勝利した後、転んでもいいって思えるくらい試合を楽しみたい。明日5日は明日5日の人生のピークが来たると思います。と気合を入れ直していた。有利な後校の第1エンドは1点にとどまったが、 不利な先行の第2エンドに2点、第3エンドに1点スチールして 4-0 と優位に。その後は2点ずつ取り合う展開となったが、リードを守って逃げ切った。勝負が決すると、藤沢らメンバーに笑みの花が咲いた。試合後、藤沢は、日本選手権の決勝は緊張感のある試合になるけど、私たちらしく笑顔で戦い切れたのが勝てた要因。 試合前半で大量リード取った試合は逆に難しくなると学んでいた。最後まで集中してできた。世界選手権に出たい気持ちが誰よりも強くあった、と話した。1月にはワールドツアー最高峰のグランドスラム大会で日本全初優勝の快挙も達成。16年は銀メダルだった世界選手権で悲願の金メダルを奪いに行く。ご視聴ありがとうございました。